こんにちは、ミスター MK です。FX で1日2万円、年収500万円を目指す専業トレーダーです。今日の動画は前日の考察の振り返り、前日の損益報告、そして一番大事な本日の考察になっております。それでは早速考察の振り返りに行きましょう。 では、前日の考察の振り返りです。こちらのチャートは、ポンドドルの1時間足です。現在時刻、4月6日水曜日の朝7時3分になります。これらの線は、前回の動画で引いた線です。前回の動画を見られていない方は、右上から見れますし、概要欄にもリンクを貼りますので、よろしければ見てください。前回の動画では、この逆向きの台形部分を動く可能性が高く、 台形を抜けるなら上。上に抜けたとしてもここまでだろうという話をしていました。昨日の始まりがこの小さい緑のロウソクです。分かりにくいですが、この辺りから右側がえっ、ー、と昨日1日から今朝にかけてのロウソクですね。まあ当たってますね。<笑>いや気持ちいいですね。そして売買、えー、ポイントと決済ポイントのラインがこうですので、 決済ポイント、もう往復してますね。そして、会場にも近づいてますね。では、それを踏まえまして、損益報告へ行きましょう。では、前日の損益報告に行きます。前日の確定損益 49, 258、49,258 円うん、来ました。目標が1日2万円ですので、2日分ありますね。 2日分稼ぎましたので、ロット数を増やすかもしれないって昨日言ってたんですけど、まあ、あ増やさなくていいのかなって思ってます。大体、ロット数を増やしてうまくいくことって少ないですしね。そして、これを踏まえまして、今年度の累計確定損益ですね。73,844 円です。4月になってまだ取引3日間しかあってませんので、 3日間かける2万円の6万円を超えてますので、まあ、順調ですね。まあ、昨日ちょっとゼロに大丈夫かなって思ってたんですけど、順調です。はい。そして、一定の含み損のまま稼ぐっていうのが私のスタイルですので、含み損も紹介します。昨年度までの含み損。前日までの含み損。この差額がですね、今年度に稼いだ。 <笑>今年度の含み損になります。それがこちらですね。はい。そして、この含み損と今年度の累計確定損益を合算しますと、今年度準損益が出てきます。まあ、これはまだまだ赤字ですね。ですけど、コツコツコツコツ増えていきますので、まあ、長い目で見てください。まあ、何度も言ってますように、私のやり方はこの含み損は気にしないスタイルですので、 まあ、ここに着目してもらったらいいのかなって思ってます。3日間かける2万円、6万円を超えましたよっていうですね。私としては順調な滑り出しですね。では、これで損益報告を終わりますので、続きましては、明日、明日じゃないですね。本日の考察になります。では、本日の考察になります。こちらのチャート、ポンドドルの1時間足です。 現在時刻4月6日7時12分、朝の7時12分ですね。その時間に引いた線がこちらです。ただ、こちらの線なんですけど、私のいつものやり方では引いてないんですよ。それはなんでかというとですね、いつも通り線を引くと、すごく狭い感じになるからですね。それがなんでかというとですね、まあ、山頂と谷底に注目して、そこに線を引いたり、まあ横線ですね、水平線引いたり、斜め線引いたりしてるんですけど、 今、この幅ってですね、夜の数時間で動いた寝動きなんですよ。その寝動きの幅を今後24時間、今後24時間、その数時間の幅でしか動きませんよっていう考察を出すのはちょっと違うかなと思うんですよね。なので、えっ、ー、と、普通だったらまあ大体次の山頂とか、次の谷底とか見るんですけど、それもそんなに、その値が変わらないんですよね。 ですし、まあ、斜め線引いたとしても、なんか、角度の緩い斜め線になってしまうので、どうしたものかなって感じになったんですよ。で、そんな時に私が使うのがありますので、それを紹介します。では、こちらが1時間足では線引きをすることが難しい時に使うものです。まあ、体操のもんじゃないんです。ポンドドルの1日足です。 一日の日に手足の足で日足って言います。日足ってですね。何が違うかと言いますと、前まではこのろうそくが1時間だったんですけど、ここが1日分、24時間分になっています。なので、1時間足では、まあ、これぐらいしか見れてなかったと思うんですけど、日足では去年の10月ぐらいからドーンと見れています。長い期間を見れるっていうことですね。それが違います。 そして、まあ、この日、日足を使って、だいたいいつも通りの線を引きます。いつもの線引きがわからないという方は、右上の方から見れますし、概要欄にリンクも貼りますので、よろしければ見てください。そして、私はいつも山頂と谷底に注目しますね。線引きはですね。なので、山頂にはそのまま水平線を引きます。谷底は、これとこれ、あんまり値が変わりませんし、ほぼほぼ現在地ですよね。 なので、その次の谷底に線を引いています。そして次は斜め線ですね。斜め線は現在地獄から近い方の山頂、もしくは谷底から引きます。まあ、この山頂の次の山頂から、まあ、引いてるんですけど、この谷底の次、見えないですよね。見えない谷底と見えてる山頂、どっちが近いかというと見えてる山頂なので、この山頂からさっきの山頂、一つ目の山頂を通るように斜め線を引いています。 山頂、まあ、このどれでもいいかなって思うんですけど、一応これが一番高かったので、ここから引いてます。そして普段だと、この山頂の次の山頂、ここにも水平線、横線引きますけど、今回は引いてません。なんでかというとですね、まあ、1時間足は1日の考察をするのに使って、日足は1ヶ月の目安として使ってるからです。ここが考察じゃなくて目安となっているのはですね、 まあ、一ヶ月の考察なんてできるわけないんですよ。一日の考察でも難しいですからね。そして私が今やってるのは一日の考察なので、まあ、一ヶ月の考察みたいなことはしなくていいのかなと。例えば、ここに水平線を引きまして、この台形部分を基本的に動いて、この台形を抜けたとしても上。上に抜けたとしてもこの辺ですよこれが一ヶ月の考察、考察ですって言っても、まあ、当たらないんですよ。よ当たらないですし、私がやるのは一日の考察なので、 特段水平線は引いてません。そして、この冷足に、冷足を使って引いた線、これをそのまま1時間足にも使ってたのがさっきの画像です。なので、さっきの画像に戻ります。では、ポンドルの1時間足に戻ってまいりました。ちょっとロウソクが一本一本潰れてますけれども、間違いなくポンドルの1時間足です。ポンドルの1時間足。 現在時刻、朝の7時12分ですね。4月6日の朝の7時12分です。まあ、これ、なんで潰れてるかというとですね、ちょっと画像を引いてます引いてと。ズームアウトって言ったらいいですかね。ちょっと画像を引いてます。な、ま、ん、あ、でかというと、こうした方が線引きが見やすいかなと思って、ちょっと引いてます。そして、考察はいつも通りですね、この台形部分を動く可能性が高く、台形部分を抜けるとしたら上。 上に抜けてもせいぜいここまでだろうという形です。そしてこの上下の水平線の少し内側に買い場、売り場が来ます。そしてこの買い場と売り場、その平均値に決済ポイントが来ます。ただ今回ですね、この決済ポイントと売り場、決済ポイントと買い場、その間がですね、そろそろ100ピプスって言って、それぞれ広いんですよ。なのでまあ、 100ピプスって言ったらドル円で1円なんですね。まあ、ね、最近、まあ、なぜかドル、なぜかって言いますか、ドル円結構動いてて1円なんて1日で動くんですけど、まあ、普通、まあ、2、3ヶ月で1円動くとかじゃないですか、ドル円だとですね。その100ピプスも理覚せずに持ち続けるっていうのはやっぱりリスクだと思いますので、このそれぞれ間に決済ポイントを増やしてあげます。まあ、そしたら大体50ピプスずつなので、まあ、ポンドルなら50ピプスずつ、 50ピプスずつ動くよねって思いますので、こんな風に、これを目安に今日私は取引をしていきます。それでは、このまとめを次にまた紹介します。では、本日の考察のまとめになります。安値がこちら、高値がこちら、新規の買い場、新規の売り場、そして珍しく決済ポイントが3つですね。 決済ポイントは新規の売買ポイントにもなりますので、そこを利用して私は本日取引をしていきます。まあ、正直ですね、1日の考察にして、まあ、まあ、だいたい 1.3 から 1.33 までですよね。これで、ね、300ピプスあるんですよ。300ピプスの値動きの考察をするっていうのはちょっと卑怯かなと思うんですけど、まあ、あこの値幅だったら安心かな。 では思ってててます。す今日のの動動きとと。してですね。この中を動いていくだろうとただ、なぜこれだけ広いかというと、日足で考察してるからこうなってるんですよね。なので、まあ、日足の時に一番上の水平線は引いてませんけど、これで多分、今週この目幅で動くと思います。まあ、思いますよ。あの、これ、私のその考察として扱ってほしくないんですけど、あくまで今日の考察はこれっていうのが言い切ってる部分ではあるんですけど、 まあ、ただ、その、これをずっと続けるつもりはありません。今週1週間これでいきますよっていうつもりはありません。明日の、明日じゃないですね。今日の寝動き次第では、その、線引きがまたいつも通り明日の朝引けるかもしれませんので、そうなったらまた明日の朝、明日 の, 明日の朝、線引きを引き直します。とりあえず今日はこのちょっと幅広い考察になって申し訳ないんですけど、これを目安に私は取引をしていって、 それで得た利益がどうなったか。また、この考察が当たったのか、外れたのか。それはまた、明日、動画にて公開しますので、よろしくお願いいたします。それでは、この動画がいいねって思った方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。それじゃ、またねバイバーイ